はい。はい。今日は餌詰めですね。今日はコニタンと私ともちゃんの二人で餌詰めをしていくところを撮ノーカットで頑張ってます。はいえ。普段僕たちがどのようにダチョウの餌をね作っているか、うん、見てってくれたら嬉しいです。はいそう、ね。いろんなスイッチを押すのね、まず最初にね。そうですね。 換気扇とか、あとは扇風機。そう、粉塵が。粉塵が飛ぶ方向を決めるというね。そうそうそ う, そう。で、私が今袋を抱えて持っていきました。これじゃまだ足りない。そう、全然足りないね。<笑>はい、今から餌を準備しますね。次の投入する餌をどんどんこつんでいきます、うん。はい、私の方は。 まだちょっと袋を準備してますがあの奥に見える黒い機械の中に餌がもう入っているのでそれをどんどん今積んでる袋に詰めていきますじゃ、はい、あの黒いやつについてる白いカレンダーっぽいやつ、うん、それ今僕がちょっと確認しに来きましたけど、うん、あれにそのレシピが書いてあるんですよね そうじゃああれ通りにねそう、はい、1個多かったと<笑>台数と餌付けって似てるからね確かに今どんどん積んでるのがアルファルファミールという牧草の粉末ですねこちらの主食そうそ う, そう私はようやく今エサの袋詰めを始めました 二つ目なんか自分がやってるの見るのってすごいシュールですね<笑>全然普段絶対見れないから絶対見ないね、うん、来ました来ました<笑>来ましたこれがね一つの部屋に餌が全部置いてあったらいいんですけどそれが違うんですよねうんこれはまだ同じ部屋にあるやつだけどううん、うん。 はい、次詰めれる作業の時のために横でだんだんね今並べているものはえっ、ー、とそうですねあそこの黒い機械の中の餌の袋詰めが終わったらその中に入れる餌になります。はい 壁が綺麗になったなもう確かに茶色のが見えないよ良かったですねクオの巣どこ行った、はい、すごい 帰ってきた。隣の部屋にも資料を置いてるからね。そうなんですよね。帰ってきましたね。そう、同じ部屋にね、住んでてくれれば。なんて簡単なことだ。こっちの壁ぶち抜いてほしい。ああ、確かに。ぶち抜けばさ、あれじゃない、あのシャッターも大きな一枚にできてさ、軽トラも楽に入れるよ。 ケトラとかあの。そう餌積みの人。リフト。そうそうそ う, そう、うん。ですね。なんだっけリンカル。リン酸カルシウムの粉末。と。柿皮。そう、この作業が一番腰にくると。 こいつは重いんですよね。地道に試作でやりましょうよ。<笑>私いつも試作でやるよ。重た試作でやったら遅いよ。でもどうせね、時間余ってるじゃないですかいつも。確かに。そう。で、はい。そうこの日目をやられたトウモロコシあ違う。唐辛子。唐辛子。はい。諦めますよ。 あ、諦めたうん、どうしたの目をやられた<笑>あ、<笑>気をつけてくださいね麺をやられたのとオーバーヒートで、ね。オーバーヒート疲れたそうあ、あ、こんだけ重いものを運びますから、ね、はい、ハサミを展示しましたよ手袋を上げて、ね、そうちょっと、ね、手袋ね、分厚いんでちょっとやりにくいんですよね、紐を取るのに ああはい紐取っていきます早い<笑>はいこの並べた袋を一つ一つ開けていくんですよねいやもう最初の頃とはうって違ってもうベテランですねうん最初の頃は紐取りにくくて、うん、あのもう、まあ もう嫌だってなったら上っ面っ面切っちゃってます。けど髪はでも切りづらいからね絶対に糸を取った方が早いです、うん、リンカールのやつは切っちゃってもいいけどねまあねあでもリンカーれル綺麗に取れるとめっちゃ達成感あるから<笑>私毎回取るよやってみよう だんだんと壁ができていく。あ、カメラの移動が入ります。はい。キムちゃんの働きぶりが。そうね、こんな風になってますね。うん、こんな風に餌を後でどんどんこう積んでいくわけですね。うん、壁際に積んでいきます。なんと見やすい。うん。 はい森さんが今から積んでいきます壁際にこんだけ作ってもね23日釣ればなくなるんですようそうね1日に20個 今詰めてるやつは二十個ぐらい今使ってますね。二十袋。うん、でこれで毎回作ってるのは六十袋ぐらいでしょう。そうですね。だから三日分四日分ぐらい。うん そうですね今粒ストックなくなったんでお 掃, 除お掃除タイムですねえ掃除してもしても切り、うん、がないとまあ、してやこれからまた餌入れるからそう ね, ねそうね<笑>もうちょっといっぱい入ればいいのになって思っちゃう あ、うん、今, 今覗き込んだのはあとどのくらいかなっていう確認です、うん、はいすべての餌が流し終わりましたかねはいおおおはさあ今全開にしてうんはい終わった はい、はい、ここから餌詰め餌詰め餌投入そうですねそこに今ふリたンがバサッと入れたものがあのパイプパイプを伝って上に巻き上げられて黒いところに入ります、うん、はいどんどんこう入れていきますね、うん 私はガスマスク的なものをいつもつけてます。ああマスクが顔に合わないので、うんうん。これぐらいしっかりつけてた方が。安心。そう、あ、で、今入れたのがアルファミールですが。そうなんですよ。この粉塵がすごいんですよ、ね。そうなんです。こいつが。汚れる小悪の根源です。<笑>でも、ダチョウの大事な主食なので。ちょっとこれを抜かすことはできない。 うん、もっとねキューブみたいに ね, うんそうですねもうちょっと固形になればフレークでもいいよねうんおっとここで唐なし。気づいた<笑> まだかこいつ。<笑><笑>そんなこと思ってないよ。できた。真っ赤な袋。いや。怖い。すごい。色<笑>バサーって。ややだかスタート思ってますよ今、うん、自分は。 だって洗濯機の方にいるんだ。そうそうそう。<笑>そうこの時に目をやられているから、うん、も う, もう回ってる。ふつまの投入今回は遅いね。まあまあ。開いてない。開いてない。こんなこともこんな時もある。<笑> ツバがね、一番ね、遅いうん、まあまあ。なかなか入っていかないし軽いからいっぱい入っててそうなんです、落ちるのが遅いですねそうなのアルファが一二個あって、うん、大豆が二個かなそうですね そう、大豆で終わらしたいから、多分、私が。途中で行ったんだと思う。アルファじゃ詰まらないね、ねきっと。うーん、だと思う。ね、でもう質まで詰まっちゃうから、わかんないです。ようか。連続で入れたら。っちゃう量はいはい。このパイプがもうちょっと太ければ。ああ、ね、そうですね。 これでおしまいだねおしまいです終わったはいはいおしまいあとは窓の位置に戻して、はい、片付け片付け窓を閉めるとうんそしてあそこ私が今覗いているところから餌が出なくなった で、はい、シお疲れ様でした<笑>バイバイ。<笑>